コーポレットスロンと、よみき将棋ののもそれから地域のお客様、お一人お一人にしっかりとり添う、皆様の皆さんの全国の健康に対しを続けていただきます。 you <laughs> ただいま解散地点は住友生命盛岡支社の皆さんです。お疲れ様でした